はい、こんにちは。お久しぶりです。えー、ドキプラでございます。皆さん、お元気ですかはい、えー、私のですね、2016年に買った、メルセデスベンツ A180。こちらがですね、とうとう2回目の車検が訪れました。前回の車検はですね、まあ、新車で買ったので、3年ですね、3年経って、1回目の車検があったわけですね。そしてですね、その後の2年ですね、 えー、立ちまして、えー、今回、えー、2回目の車検になります。まあ、そんな感じですけどね、えー、まあ、どのくらいね、お金がかかったかね、2回目の車検。で、前回でですね、1回目の車検 の, あの動画、えー、まあ、どのくらいお金かかったかっていうのをこちらで出してますので、あのそちらをまあ、ご覧になっていただいたら、あのよろしいかと思います。えー、今回ですね、 どのぐらいかかるのかななんてね、ちょっと不安もありますけどね。で、外車はね、お金がかかるってね、すごくなんかまあ昔から言われてますけど、うん、どうなのかなえー、これからちょっとね、あそこら辺の方ね、ちょっとレポートしてみたいと思います。それでは前回の3年の車検ですね、最初の車検。それはディーラーで行ってたんですね。 で今回はですねちょっとあのまあ、挑戦というわけじゃないですけど、えー、ま あ, あのカー用品店っていうね、まあ、俗に言うカー用品店の車検、それをねちょっと事前に申し込んでおきまして、えー、今日は1日車検ということで、こちらを、えー、ちょっと利用してみたいと思います。どうなることやらですね、で多分9時にお預けして、そしてあの出来上がりが夕方っていうことですね、まあ、そんな感じなんですけど。 えーまあ、どこまでね、あのお値段かかって、えー、どんな感じなのかなっていうね。ああ雨も小降りになってきましたね。 がいっぱいになりました。 そそろそろいい時間なんでね。車検に出しているカーショップに戻ってみましょうなんか車検終わってるみたいですね。なんか ちょっとあ普段ののい、はい、あ車検車来たらここをあれ剥がしていただいて、はい、で新しい方のステッカーに貼りていたはい、はいはいはい、特に、あのー、場所限定されてはないんですけどどら、はい、辺でいいと思います 位置的には同じところですかい反対側の方がいいでで、す、は、ね、い、多分こここちっていくはい、はい、かれたから住所と名前が裏前にが、ねはいはいえー、たやまあ結構ねあのお店の方の説明が。 かなり長かったんですけどね。疲れたなーって感じですけど、やっとですね、車も受け取りましたんで、帰りましょう。 メルセデスベンツ A180 新車で買って5年が経ちまあ2回目の車検ですねこちら2回目の車検はカーショップですね、まあ、イエローハットさんでやらせていただきましたこのぐらいのねまあ、値段になるんですけどまあ、その車の状態によってはねいろいろとこう値段の高い安いという、ね、見積もりも変わってくると思いますのでそちらはまあカーショップの方で事前に見積もりを出していただいて そしてあの車検に臨んでみたらどうでしょうか、まあ、そんな感じですね新車で買って3年の一番最初の車検、まあ、どのくらいかかったかっていうのはね、まあ、こちらの動画でね、出してありますので、えー、ご覧くださいそれではご視聴ありがとうございましたじゃあねバイバイ